キング・アンド・グズ・平野の塩の弟、写真集発売で、撮影会、お渡し会、も実施。兄のファンを相手に商売勘違いし、次、とジャニーズファン騒然。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アパレルブランド、RKS ・リキー、リクス・リッキーの代表を務め、 キングブスヒラノ仕の弟と言われているヒラノリク氏。彼のスタイルフォトブック、タイトル未定が10月15日に発売されることが明らかになり、ジャニーズファンを騒然とさせている。昨年7月頃から、平野の弟がブランドを立ち上げた、と話題になったが、このほど公開されたビジュアルを見たネットユーザーは、リクくん、めっちゃかっこいい、ヒラノくんの弟さんだよね。 似てる。と衝撃を受けている状況だ。仕様とその弟トリック氏は2005年頃よりダンスやラップを披露するショー和起キなるユニットを組んでいた時期があるとか。芸能活動を続けた仕様はジャニーズ入りし、18年にキング・アンドブスとして CD デビュー。 一方、弟はしばらく表舞台から遠ざかっていましたが、昨年の夏にアパレルブランドを始めたことがネット上で騒ぎになりました。両者の関係性は公表されていないものの、仕様が公式携帯サイトジョニーズウェブのブログに RKS リキのロゴ入り T シャツを着た写真をアップしたりと、もはや公然の秘密になっています。ジャニーズに詳しい記者。 平野ファンの間では一躍有名ブランドになった RKS リキー。今年5月1日には新作 T シャツの販売に合わせて薬キー代表リクーのファーストシングルをプレゼントさせていただきます。と商品購入者に写真集付きのシングルを贈呈すると告知した。同曲について過去にアーティストとして活動していた僕が久しぶりに歌を作りました。 と説明し、さらにはアーティストとしても復帰し、ただいま多くの曲を作成中ですので、楽しみに待っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。と宣言していた。さらに、7月21日から27日には、ブランドが1周年を迎えたことを記念し、愛知名古屋市内にてポップアップストアを期間限定で出店。 ブランドが軌道に乗る中、ク氏は8月17日に自身のインスタグラムアカウントで重大発表。簡単この度柔軟さん協力のもと僕が自身でモデルを行った薬きりくスタイルブックの発売が決まりました。と本の出版を発表。 たくさんの僕のその表情を撮影していただき、薬ーへの服の良さもしっかりと詰まった作品になっておりますので、ぜひぜひお楽しみにお待ちください。と PR したのだ。その3日後、2個発売の、柔軟、2021年10月号シフト生活者に掲載された本の宣伝ページによると、時にスタイリッシュに、 時にキュートにベールに包まれた22歳の全貌を詰め込んだ一冊になっているとのこと。価格は1978円。撮影会とお渡し会も実施。同日には一部ニュースサイトでも発売情報が取り上げられ、マイナビニュースの記事では、 今回初めて全面的に僕がモデルをし、撮影を行うことによってある KS リ k への良さをもっともっと皆様に見せられたらという思いで制作に取り組みました。これから一人のアーティストアパレルブランドの代表として一人でも多くの人たちのパワーの源になれるように頑張ります。今まで見ていてくれている方も、 これを気にしていただいた方も応援よろしくお願いいたします。と本人のコメントを紹介していた。出版に合わせて公開された公式サイトによれば、平ヤ陸クスリキースタイルフォトブック、歌唱、クスリキーリミティッド T シャート数量限定記念セットを同サイトと都数定や限定でリリースとのこと。価格は1万。 978円税込みで10月17日に都内某所で行われる本人との記念撮影会イベントへの応募権利もつくという。また出版元であるシフト生活者のサイトによれば同16日から17日に大阪、名古屋、東京でサイニーリポストカードを渡し会抽選も開催されるようだ。 アーティスト活動を再開に続いて写真集の発売も決まったリクシについてジャニーズファンからは様々な反応が上がっている突然の芸能界進出にどう考えても平野の弟としか見られない勘違いしすぎだし痛すぎリクシのブランドを支持するファンは多くインスタグラムなどにも応援メッセージが数多く寄せられています もちろん、平野紫耀の弟とは打ち出していませんが、今回のスタイルフォトブック制作のニュースを受けて、一部ジャニーズファンは、平野くんにこんな弟がいたとは知らなかった。似てるし、イケメンだね、紫耀くんの弟、スタイルブック発売するんだ。かっこいい、平野の弟が、柔軟に出るまで成り上がっているのは面白い、と、食いついていました。 とはいえ、突然の芸能界進出に対しては、平野の弟さん、想像以上のスピードで本格的に表舞台に出てきたな。そわそわする、お兄さんに憧れてるのかなどう考えても平野の弟としか見られないよね。兄のファンを相手に商売することを望んでるのかな平野の弟、さすがに勘違いしすぎだし、痛すぎでは兄にぶら下がって満足 と否定的な声も出ていますどう。ちなみに、陸士とタックを組むシフト生活者といえば、週刊誌、週刊女性の出版社だ。同氏はかつて、ジャニーズの天敵と言われ、ジャニーズ関連のイベントなどへの取材も出入り禁止となっていた。しかし今年3月発売の、ジャニーズオフィシャルカレンダージャニーズベスト2021ピリオド4の、2022の、 3は首都生活者から発売され、ついに雪解けか、都業界内でも騒ぎになりました。ただ今回、陸史のページを割いた、柔軟には、長らくジャニーズタレントは出ていません。例えば、10月号もダーアイス、上一、ザラムピージフロムエグザイルトライブをといったジャニーズ以外のボーイズグループが乗っていて、元スマップ稲垣五郎も登場しています。 近年は和解した印象こそあるものの、まだジャニーズとは溝があるシフト生活者と、平野の弟が一緒に仕事をすることになったわけです。おそらく、今回のスタイルフォトブックは、ピクシーサイドが積極的に働きかけたというよりも、出版社側から目をつけてオファーしたのでしょう。どう発売に向けて、今後はどんなメディアに露出していくのだろうか